でっていう限定詞について話したいと思います。 それでは早速始めましょうそういう限定詞は物事や人のカテゴリーを規定するの限定詞ですでイメせずに一般性を表現する限定詞です前のビデオなんですけれどもルーラーエラポストロフレを練習したんですけれどもうんでの場合は話していることはまだ分かってないです例えばうんしゃを言ったら誰の猫かわからないですその猫以外に他の猫たぶんたくさんいる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 例えう l に使いますみんながその違いをわかるように最後に p a d i sono Nekoa, Tonalino Hitono Nekoa Escala, Le TU d é t e r m い n a n t défini, Woscaimasne.Te, un chat se promène d っ n s la rue, O Utala, Yapadi Dalino Nekoa, r a t ンは、うん、うんでをどれ使った方がいいですかヒントは、ペンは男性名詞です。だから、ぜひぜひコメントの中で答えを書いてくださいで僕は添削します。最後まで見てくれてありがとうございます。それでは、ありがとう。